お腹や足がなかなか痩せない。実は原因が骨盤から来てるんです。骨盤の角度がニュートラルでなくなってしまうと、上半身と下半身のバランスが崩れ、消費カロリーが下がり、姿勢が悪くなり、痩せにくい体になってきます。今回はそこをしっかり改善することができる、5分間の全身ストレッチになります。中級者向けのストレッチではありますが、見ながらゆっくり行うことでできますので、安心してください。 はいみなさんこんにちはタートルです今回ですね全身のストレッチを一緒に行ってもらえたらと思います今回のストレッチすることで首と肩甲骨お腹と腰お尻と足全部伸ばすことができます寝たまま全部できますので一緒に見ながらやっていきましょうスマホは横に置いておいてくださいまずは手を後ろについて上を向いて首と肩甲骨のストレッチです しっかり肩甲骨を寄せてください上を向いても肩甲骨を寄せてキープします呼吸はリラックスです肘がなるい方はね肘伸ばしても OK です肩甲骨伸びてるかわかんないよって方はね肩を動かしてみてください肩を前後に動かすと後ろにした部位が肩甲骨が伸びてる時ですしっかりね胸のストレッチもできますのでおすすめです は止めないようにリラックスです。あともう少しです。はい、オッケーです。次は腰をストレッチしていきます。寝た状態で膝を抱えて。腰を丸めて腰を伸ばしてください。ゆっくり膝を抱えてください。 息吐きながらですもっとしっかり伸ばしたいよって方はね片足ずつしっかりね腰をつけてください足を伸ばすことで腰が反れやすくなるんですがしっかり片方を抱えることで腰が伸びてきますさらに伸ばしたい方足をね赤ちゃんみたいに広げて足でね下に押してですね腰を伸ばすとよく伸びます これはね中級者向けです足をブラブラしながらね腰を伸ばしてくださいふー朝はちょっと腰が痛いですねはい今度はお腹を伸ばしていきます小倉のポーズですうつ伏せから脇の下に手をついて上を向いて上向いてキープです 肩が上がらないように肩の力をねぶらぶらさせながら力が入らないようにしてください体を左右に振るとねお腹の伸びる感覚がよくわかります腰が痛い方はちょっと角度をね緩めて伸ばしてくださいお腹と腰がね伸ばされるとね姿勢が良くなります めないようにリラックスでーすあーおなかがのびるーあ OK 次はお尻を伸ばしていきます足を組んでね足を持って軽く自分の方に押してください 膝がねちょっとこうやってなっちゃう方はちょっと手で押さえながらね足を抱えるとよく伸びますしっかりいける方はねしっかり抱えてくださいもう足が胸につく分ぐぐっと抱えるとねよく伸びます痛い方はこれぐらいでいいですこれだけでも伸びますいける方はしっかり抱えてああ伸びるこっちのね 曲げてる足のお尻が伸びてれば OK です。OK、はい。よし。筋肉。吐き出そ前もも裏もも伸ばします。足を組んで寝ます。このまま膝を曲げてつま先持って。 膝をかっくかっく伸ばします。これで曲げてる前腿もも、足の甲、腿の裏が伸びます。そしてつま先しっかり上げたらね、ふくらはぎが伸びます。こういう感じでね、ちょっとこれ上級向けですけど。痛い方はね、ゆっくりでいいです。違和感感じたら伸びてます。 首を上向けてこめちょっとね中級・上級向けのストレッチなのでちょっとペースが速かったりあとはすごく伸ばされすぎたりすることもあると思うので自分がねちょっと違和感感じるぐらいが一番いいです。 痛いって思ってしまうと筋肉も縮んでるので縮んだ状態さらに伸ばすと筋肉痛も起きますし筋肉痛を切るとまた硬くなりますからその手前ぐらいがちょうどいいかなと思います今回は簡単な全身ストレッチでしたけど今回のストレッチを行うことで姿勢が変わってきますそして骨盤の角度が変わってくればお腹のへこみ具合胸と肩甲骨が伸ばされれば呼吸の入り具合が変わってきます ストレスがすごく軽減されるストレッチになってますのでぜひ何度も見ながらやってくださいやってみた方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします説明欄に各種 SNS のリンクを貼ってます SNS のフォロー動画のシェアもよかったらよろしくお願いいたしますしっかり伸びたいよって方はコメントください温かいコメントをお待ちしておりますご視聴ありがとうございました